それでは今日の授業に入りたいと思います。先週は不動小数点数ということで、その表現ですね、どういう数の表現をするかという話で、授業が終わ時間が来たので終わっておりましたので、今日はそこから始めたいと思います。 えー、と前回の授業でですね、最後の例で、10桁の十進数でその実数をどう禁じしましょうかっていうあの話をしました。で、えー、その例の一番目として、その10桁のうち5桁を整数部に使って、もう5桁を小整数部に使った形で、実数をあの表現、禁じすると。そうすると、大体、マイナス うんと10万ぐらいの数からプラス10万ぐらいの数までの範囲で、その、まあ実数の一部を表現できるという話までしました。で、えー、と今日話を始めるのはその次の例でして、一、え、応、ー、あの、表現の仕方は、えっ、ー、と、前回の授業の最後に書きましたものをもう一回書きますので、うん、必要な方は復習してください。で、えっ、ー、と、2番目の例として、 確か、前回の授業の最後に、こういった図を書いたかと思います。で、この中で、まず、符号に関する情報は、この10桁の数値には含めずに別途持つということにしまして、であとはこの M0 から M8 の桁の値と、それからここにありますその E1 という桁の値の範囲について一応条件を書いておきますと、 次のような条件として表すことにします。えー、とまず、この整数部ですね、整数部一桁だけ取った整数部は必ずと正の値を取るように表現する、ロからあ1から9ですね、0, 0は入れないと、含めないと、そういう範囲で表現するということがまず一つ目で、 それから、小数部 の, あの8桁ですね、M1 から M8 の値に関しては、ああ0以上9以下の値をで表現すると。 で、最後に、指、えー、数部に関しては、これはあの0から9の範囲の整数で表現するという、こう、ルールで、この、実数を表現することを考えてみます。でそうしますと、えー、この時に、この、実際にこの v ですね、この v という値を、この、 この M0 から M8 とそれから E1 で表現するとその関係式はどうなるかっていいますと。 えー、とまあ符号の情報は別に適宜に持たせるということにしますとこういう形ですねこういう形でこの実数を 表現するということになります。<笑>まあ一応あの符号についても。一応ここと断り書きをしておくと。まああの政府の符号が二箇所に現れますけれども、それらは。 その政府の値、どちらを取っても構わないという形で、適宜 V という値を表現するということにしましょう。でそうしたときに、この形で表現できる数値の範囲というのがいくつになるか、ちょっと皆さん想像してみてください。先ほどと、先ほど前回の授業の最後に紹介しました、その1番目の例ですね。整数部5桁と小数部5桁を使って実数を表現することとの大きな差異は、 ここにありますように、10の何乗という因子、因数をこうかけてこう実装表現できるということで、実際に表現できる数値の範囲を書き出してみますと、 最も小さい値は、この M0 から M8 で表現される部分が、こういう値ですよね、-9.999 を並べた値。で、その負の値の絶対値をなるべく大きく取ろうと思ったら、 指数の部分は10の9乗というふうにこう大きい値を取ればいいわけです。で、まあ、でこの値かそれより大きい値をこの数の体系で表現することができてで、大きい方はどのくらいの値まで表現できるかというと、まあ、これ の, その符号こ、こちらのですね、桁の符号を反転させた値ですので、 こういう値まで表現できることになります。で、この場合は、この V の範囲 の, その上最大値と最小値をそれぞれこう整数で表現することができますけれども、そうしますと、この数の表現の仕方で V の値の大きさに着目しますと、だいたいマイナス 9×10 の9乗のあたりから 正の10の重量乗ですか、の十の1乗前後までの値を表現できるということで、その少なくとも前回最後にありました整数部5桁、それから小数部5桁の数の表現に比べますと、表現できる数値の絶対値の範囲がかなり広がっているということがわかると思います。で、ただしこのような表現の仕方をしていますと、その 前回やりました一番目の表現に対する端緒としましては、表現できる数の絶対値の大きさが広がるほど、隣同士の表現できる数の間隔も広がっていく場合があります。特にこの場合ですと、例えばこの最大値を取りますと、この最大値のあたりでの実際に表現できる数の整数になりますので、そうすると、 前回一番目にやった例ですと、前回一番目にやった表現の例ですと、必ずその数の範囲が、数の値ですね、V がど こ, どこの値になっても、小数部4桁の精度で、一番小さい値でこの一番分の1の精度まで数を表現できるんですけれども、この表現の仕方ですと、この絶対値の大きさによって、その、 表現できる数の精度具体的に言うと、小数第何位まで表現できるかということが、こう、変わってくる場合があるということですね。それから、あともう一つ、この数の表現の仕方に関する特徴で、について述べますと、例えば、この、今は、この指数部ですね、10の何乗っていうこの指数が、正の場合を考えていますけれども、仮に、この、 指数がですね負の、負になった場合ですね、例えばこの表現の場合ですと、この指数が一番小さい場合で10のマイナス9乗という値を取ることができます。そうしますと、絶対値の小さい数はどの程度の値まで表現できるかっていうと、大体0に近い数で10のマイナス9乗ぐらいの数も表現できるということになります。そうしますと、この表現ですと、その 前回やりました1番目の表現と比べてその絶対値のより小さな数を扱える場合もある と, ということに注意しておいてください。で、えー、と実は今回の2番目のようにですねこの指数の部分にを使うことによってその絶対値がより大きな範囲の数を実数を近似して表現したりあるいはその絶対値がより小さな範囲の 実数を近似して表現するのを不動小数点、もしくは不動小数といった数の表現と呼びます。 まあ、今回 の, その2番目の例のような数の表現を不動小数点もしくは不動小数点数あるいは不動小数と呼んだりします。で、そのこの数の表現がその不動小数と呼ばれるまあ語源というか意味につきましてはまあ読んで字のごとくその 小数点が動くということを言っているんですけれども、小数点が動くことはどういうことかっていうと、例えば、今ここにありますようにこの、この数の体系で表現できる一番大きな数ですね、この9 9 9 9 9か× 1 0の9乗という数を実際に、この指数の部分も合わせて表現しますと、これ、整数になるわけです。で 小数点が一番こう数を並べた桁の右側に行ってるんですけれども逆にじゃあこの数の体系で表現できる一番小さ な, 小さな方の数を考えますとこれ大体10のマイナス9乗の数を表現するわけですのでその場合にこれをその小数だけで表現しようとすると 0.000 いくつというふうに 今度は小数点がこう左側の方にこうずっと行くわけですね。まあ、そういうことで表現するこの V の, その絶対値に応じてこう小数点の位置がこう右行ったり左行ったりいろいろな場所を取り得るということがこの浮動小数という言葉の語源になっています。でそれに対して前回の授業の最後でやりました一番目の 例のようにどんな時にも例えば整数部5桁小数部5桁で表現するような数っていいますとどんな時にもその小数点の位置というのは数の範囲の中でちょうど10桁を数を並べた位置の真ん中の位置で固定されていますのでそうすると前回の1番目のに出しましたようなその実数の表現っていうのは固定小数点というふうに呼ばれることもあります。 ここまでが大体その不動小数点もしくは不動小数点数のがどういう表現の数かというまあ導入ですけれども何か質問ありますでしょうかそれではじゃあもう少し こ, うですねこの不動小数点によるその実数の表現の仕方について細かく見て詳しく見ていきたいと思います えっと、不動小数点による実数の表現は、まあ、いろんなやり方がありますのでここではその一般的な表現の仕方をまとめて書いておきますと実数をですねマイナス一の s 乗をかける m かける b の e 乗という形で 表 す, こ, とが一般的ですでここでそれぞれの記号を説明しますとまず S は符号ですね、まあ、一般には0か1のどちらかの値を取れば十分ですでそれからこの M が先ほどの例では 実神の数をこう何桁か並べた数になりますけれどもこの部分を過数と言います英語で言うとマンティスタと呼ばれる場合が多いですそれから B が奇数と呼ばれる数です で、最後に、E が、は指数と呼ばれます。で、一般には、不動小数はこのような形の表現をしておりまして、その上で、例えば、 この仮数部 M の値の範囲をどのぐらいに取るとか、それから奇数ベースは、コンピューターの場合はだいたい2ですけれども、どういう値を取るとか、それから指数部エクスポーネントの E の値をどのぐらいの範囲で取るとかということで、不動小数の体系を決めて使っています。まずいいですか。 で次に、その浮動小数の正規化という話について説明をしておきます。で、例えば、 そのある実数をですね、駆動小数で禁似することを考えます、えー。ここに唐突ですけれども、2.9979×10 の8乗という値を出しましたが、 これが何を意味するものか知っている人はいますかえー、多分物理学類の人たちだったらパッと手が上がりそうですけれども実はこれは真空中でその光が進む速さを、えー、と SI 単位系のメートル毎秒で表したものです。 まあ、その近似値ですねで、まあ、こういう数が与えられたときに実はまずこの数の表し方なんですけれどもこの仮数部の値とそれからこの10の8乗という指数をいろいろ変えることでいろんな表し方があるということに注意しましょう。 例えば、今は、この指数部が10の8乗でしたけれども、これを仮に、仮数部を10倍して、指数部、指数を1減らしても同じ数を表現できるとですね。具体的に言うと、これと等しい数の表現として、こういう表現もできますし、あるいは逆に、 数部を10分の1倍してその代わり指数を1つ増やすと、まあ、こういう表現もできるわけですでこの例で分かるように不動小数で指数を表現する際にはこの指数の大きさ値をずらすことで1つの数値に対していく通りもの表現が 存在しますただ、その実際にこの計算機を使って、こういろいろな操作をする上では、一つの数に対していろいろな表現の仕方があると、なかなかその処理が面倒なんですね。で、まあ、数学でもいろんな分野の数学でよくやりますけれども、その表現が、こう、一つのものに対して表現がいくつもあると、それに対する扱いというのが、 面倒だったりする。ということで、数学でよくやられるのは、その、一つの表現に対して、その、ある条件を用いて、その一つ、その表現を一つに固定するといったようなことが行われます。これよく正規化というふうに言いますけれども、実際には、実はこの不動小数においても、こういう問題がありますので、こういう問題を防いで、その、ある数の表現を一つに固定するために行われるのが、正規化という処理です。 そうすると、もう一度まとめますと、一つの、一つの数値に対して、いくつもの表現がありますと。 で、まあそれに対して、この表現を一つに定めることを考えましょうって言うんですけれども、まあ、その方法というのはいくつもいろいろ方法が考えられると思います。で、まあその中で例えば例として、仮数の整数部ですね。仮数の整数部を仮に、1以上10未満の数にしなさいと。そうすると、 この表現が1に定まるということがわかると思います。他にもいろいろな正規化の方法がありますけれども、まあ一つのやり方としては、例えば、仮数の整数部を1以上10秒にすると。 そ, うしてその不動小数の表現を一時定めるというのがここの不動小数における正規化です。 先ほどの、今日の授業の冒頭でやりました例では、この整数部の M0 の値をですね、1から9の間にしますというふうに定めていますけれども、実はこれは今述べた正規化の一つの方法なわけですね。それによって表現できる、ある与えられた実数に対してその表現方法を一つに固定するということで、こうその後のいろいろな扱いに対してこう便宜を図ろうというわけです。 でそれでは、今ここで、その、まあ、一般的な浮動小数点による実数の表現と正規化について話をしますので、今度はもう少し具体的に、計算機上でのその浮動小数点数の例について説明したいと思います。 ここではその実数 R をじゃあ実際に計算機上でどのように表現するかということについて見ていきましょう。でまずは先ほどの一般論の説明しましたように、その符号ですとか、それから仮数ですとか、それから奇数ですとか、奇数をどのように加わめるかということになるんですけれども、まずよくやられるのは、まず符号 S ですね。 符号 S に1ビット使いましょうと。ですので、0か1で正か負かというのをまず表します。それから、えー、奇数 B なんですけれども、コンピューターのメモリは基本的に二進数、二進数の情報を扱いますので、まあ、奇数 B は2と、2で取られることが一般的です。 あとはまあ指数部 E ですね。これはちょっとまだこのまま残しておきますけれども、それから、あと仮数部。仮数の M を、これを N ビットの二進数で表すことにします。でさらに、この仮数には先ほど述べました正規化を行いますけれども、 この仮数の正規化に関しては、先ほどの一般例では、10進数で表していましたので、1以上10未満の数ということにしていますけれども、今回は計算機上で奇数が2ですので、この仮数に関しては、1以上2未満になるように E を定めます。 まあ、こういう形で、その計算機上での浮動小数を、が考えられることが一般的です。で、さ、え、ら、ー、に、もう少し具体的に表現していきますと、その仮数の表現を、ちょうど N ビットを使って、しかも、 1以上2未満になるように表しましょうっていうことですから、まず、この N ビットに当たるこう数を書いてるわけですね、桁を書いていきましょう。えっ、ー、と、注意していただきたいのは、これ、M1、M2 の積ではなくて、ただ単に、この1か0の数を並べただけだっていうのに気をつけてください。で、まあ、こういう形で、こう、 1か0の数を並べると。で、まあ、M0 は常に1を取ります。でそれから、まあ、これがまあ整数部に相当するわけですね、仮数ので。それから、この仮数の小数部に当たる M1 から M の、えー、n-1 は0か値の1の値を取ると。 その上で、まあ、仮数をですね、実際に m0 から、N、m の n-1 という値を使って表した上で、で実際にその仮数、大事 M っていうのはどう表されるかっていうと、 このような形で表しましたけれども一応注意すべきはこの整数部の m0 もこの表現に含まれているということですねそれも含めてこういう形で表すとによって最終的に実数 r をマイナス1の s 乗をかける m かける2の e 乗と表します まあ、あの細かい部分はその計算機の種類などによって若干異なってくる部分はあるかと思いますけれどもまあ大まかでは計算機上ではこのような形で不動小数によって実数を表現します。 ま、で, いい で, すかでえ、今はその計算機上で の, その、に特化した浮動小数の表現をやりましたけれども、次はさらにもう少し話を具体的にして、その現実に私たちが使っている計算機上でよく使われる浮動小数点 の, の規格について少し紹介しておきます。 ここに書きましたけど、このアルファベットの並びを、読み方を知っている人ってどのぐらいいますか、この中で。えっと、見たことある人いますかはい。これですね、読み方はあの IEEE といいましてあの、E が3つ並んでいるからトリプルなんですけれども、アメリカの、まあ、電気・電子情報学会というような学会です。まあ正式なに 日本語の訳の学会名は僕もよくまだ知りませんけれども、まあ、電気・電子情報分野ではまあ世界最大の学会に一つと言っても過言ではありません。で、この IEEE では、いろいろなその電気・電子通信情報に関する企画も決めておりまして、でその企画ごとに何番という企画の番号が振られております。で、現在私たちが使っているコンピューターの 多くで採用されている不動情数点規格というのは、この IEEE の754という、こういう規格がよく用いられています。ので、まあ皆さんですね、知らないと、知らなくても使っているということ、企画だと思いますので、一応ちょっと紹介しておきたいと思います。で、この規格なんですけれども、その、表現する 過数ですとか、それから指数の精度に応じて、いくつかの精度、異なる精度に対応した企画というのがありますで。一番基本的になるのは単精度と呼ばれる規格でして、それから倍精度という企画、それから倍に対してはその4倍精度といったような企画もありますけれども、とりあえず一番基本となります単精度と呼ばれる規格について紹介します。 でこの単精度の積尺は、32ビットを使って一つの浮動小数を表現しようというものです。まあ、この IEEE の一連の浮動小数点の規画の中でも、一番基本的なものといって良いでしょうで。じゃあ次にこの32ビットを使うということですので、実際にこのビットを並べて、まずそれぞれの役割を紹介したいと思います。 これ以前もう授業で書きましたようにこの箱を32個並べてみますけれども。 で一応、ここにありますように、まあ、左側をビット0にして一部あ、ごめんなさい、一番右側をビット0にしてで、一番左側をビット31というふうにしますけれども、まあ、そこにこういくつか記号を入れていきます。でまず、一番左側の31ビット目には、この S が入ります。S というのは先ほど紹介しました符号のビットです。 で次に、この右側の方ですね、この23ビット目から30ビット目に指数が入ります。これ番号は、あ記号は23ビット目を E の0と付けて、以下 E1、E2、E4 というふうに言って、30ビット目を E7 とします。これは指数ビットです。これ全部で、 8ビットありますで、あと残りは、あの、数ビットと呼ばれるもので、これは、と番号の付い方に逆なんですけれども、今度は22番目に m1 をつけて、今度は右に向かって m2、m3 というふうにこうインデックスを増やしていって、えー、最後、 M の22と M の23で終わります。これが仮数ビットです。で、えー、実はこの IEEE の浮動小数点の規格では、 そのもう1ビット隠れた仮数ビットがあります。でそれは何かというと先ほど仮数部の正規化というところで紹介しましたように仮数部の整数部は1桁で必ず1と置くというふうに説明しましたがこの IEEE754 の規格ではその整数部の1と常に1とするという仮数部をこのビットの中には入れません。 なぜならば、その、特別な場合を除けば、そこは常に1なってい分かっているので、で、それを、まあ、暗黙の仮数ビットとでも呼ばれますけれども、それを含めて、仮数部24ビットとして扱います。ですので、えー、この32ビットの中には入ってないんですけれども、まあ、M0 イコール1という暗黙の仮数ビットがありまして、 正規化された木の仮数ビットを含めて24ビットの仮数ビットを使います。<笑> で、この仮数部についても、実はいくつか、その表現の仕方で例外がありまして、まず、一つ目としては、今申し上げたように、この暗黙の仮数ビット M0 イコールを1と置いてで、その仮数部が必ず1以上になるように正規化するという方法とですね、もう一つは、この暗黙の仮数部 M0 を0と置いて、非正規化数で この実数を表現するという二つのやり方があります。で、なぜわざわざその非正規化数を扱うかというと、まあ、理由としてはその方がより小さな数を扱うことができるように表現が拡張されるんですね。でまあ、もし M0 を常に1と置いておきますと、その、まあ表現できないような小さな数をまあ M0 を この仮数部の整数部を0と置くことで表現できる場合がありますので一応そういう2通りの正規化された数とそれから非正規化された数2種類の加数を表現できるように規格では定まっています一応まとめて書きますとまず M0 イコール1と置いてその M が1以上2未満を満たすように正規化する方法ですね もう一つは M0 を0と置いてその非正規化数でより多くの数値を表すというやり方があります。 一応これからこの2通りの表現をですね実際に具体的にそのどのようなやり方で行うかというのを式として書いていきます、えっと、まず最初にその暗黙の加数ビット M0 を1と置いて正規化した場合の表現ですけれどもまず実数 R は 先ほど説明しましたように、符号部分と、それから仮数部分と、それから2の E 乗の積で表しまして、じゃあ具体的に、その M と E をあのどう表現するかという話なんですけれども、まず M に関しては、 こういう表現の仕方をします。すなわち、2の i 乗分の mi ですから、例えば m の1はあの2分の1ですね、それから m の2は2の2乗分の1というふうに、m の i が2の i 乗分の1を表すように、そのそれら の, その2のべきを分母とするような有理数の和で、この仮数分を表します。 それから数部についてはこのような形で表しまして数部は 8ビット、ビット数がありますので、全体として256種類の情報を表すことができるんですけれども、と実際には、これ、マイナス127という数を加えています。これは何かっていうと、ちょうどこの E7 から E0 で表される、これは普通の2のべきの和の整数なわですね。で、これをちょうど127だけ負の方向に ずらすことで、こう、正の数と負の数に相当するものを表現しています。ですから、この場合ですとこ、のこの E の i のこの二進数の表現で、127のときがちょうどこの指数が0になるような形でこう表現しています。以上が、この、過数の、その正規化を行った場合の、この、 数の表現で す, 一応そうです、ね、この黒板を残しておきますか。 えー、とちょっと黒板の使い方変則的ですけれども、先ほど書いたその浮動小数点のビット率の並びの書いた黒板を残しておきます。で、今度は、その非正規化数を扱う場合なんですが、R はこういう形で表しますと。それで、仮数部の M は、 先ほど異なるのは、まあ、ここの正規化のときの位置がないですね、それ以外は一緒です。 先ほどの異なる部分はこの指数の値でして非正規化数で表現する場合にはこの指数 e をマイナス127に固定しますでこれはこのビット率の表現ではどのようにして得られるかというと指数ビットをすべて0にしたとき のみにこういういい表現を使いますですので、まあ、ちょっと言い方変えますと、その指数ビットが全てゼロになっているときは、この暗黙の仮数ビットはゼロと思って、非正規仮数で表現しようというのがこの規格です。この規格におけるその非正規仮数の表現です。 こういうちょっとした際ですけれども、あの異なる部分があることに注意してください。であとは、基本的な時数の表現というのは今の2通りの方法で行いますけれども、その他にこの IEEE754 の企画にはいく何種類かの特殊な数の表現が 定義されていますので、それについても一応紹介しておきます。 えっと、まず最初に、ゼロの表現です。で、これは、実はこの IEEE754 の話は以前、大学院の授業で初めてしたんですけれども、その際に学生の人から、じゃ0はどういうふうに表現するんですかという質問が来まして、で初めて授業したときには、そこまでちゃんと調べていなかったので、あの後で調べて説明しましたけれども、まあ、確かにこう気にはなるところだと思いますので、ちょっと説明しておきます。 えー、とまず、まあ、M はゼロとしますのでカ数ビットはすべてゼロにしてしまいますそれから 指数ビットもすべて0にしますすなわちここで定義でいう e はマイナス127とします<笑>で最後に符号なんですけれども、まあ、ここはちょっと特徴的かもしれませんが えっ、ー、と、まあ、符号は0か1、どっちか取り得るんですけれども、これのどっちも取って良いことにしています。そして、符号がまあ0で、えー、1か。符号が1であれば、プラス0。0であればプラス0。0であればプラス0。それから、1であればマイナス0。ということで、この不動小数点企画の その0に関しては、そのプラスの0とマイナスの0という二通りの表現の仕方が存在します。まあ実質0といいますと、まあ、プラス0でマイナス0でも、こう、数学的には同じ等しいものを表すとは思うんですけれども、これいろいろな計算の種類によって、こう、よってはこう意味の 意味付けを変えて用いている場合もあるかと思います。これでいいですか。でまあゼロの話が出ますと。まあ皆さんの中には、とうず、こう。無限大の表現にこうが気になる人もいるかもしれませんが。無限大の表現についても説明しておきます。 で無限大の表現の仕方なんですが、まず、仮数部に関しては、0と同様、仮数ビットはすべて0にします。 それから指数部に関しては、これはあの、若干普通の時数の表現とは異なるんですけれども、指数部は127、すなわち指数ビットをすべて1にします。ですので、普通の時数を表現するときには、この指数ビットを すべて1ということととはないいいうここに注意してくださいこの指数ビットがべて1の表現というのは、このプラスマイナス正確の無限大を表現するために予約されています。で最後に符号なんですけれども、まあ、こちらはこの符号の差異がちょうど数学的にも意味のあるものでして、 符号が0のときはプラス無限大1のときはマイナス無限大を表すことになっています以上が この不動小数点規格による政府の無限大の表現です。で、えー、実はもう一種類その特殊な数の表現についての規約があります。 これはちょっと皆さん見慣れない記号かもしれませんけれども、大文字の n と小文字の a と、また大文字の n という記号で。これ not a number という項目の言葉の略語です。日本語で言うと、いろいろな語があるかと思いますが、一つにはその比数といっテーマ略語。 あるようですでこれはどういう種類の数かというと例えば 0÷0 などのようにその計算結果が意味を持たないような計算が行われてしまった時のこの数の表現です。でこれを表現するに以下のに以下の使い方をします。 まず、えっと、仮数部は0ではない。0ではないということはどういうことかというと、具体的に言うと、その仮数部は0以外の任意の数ですね。少なくとも1つのビットが1であるような任意の数をセットします。<笑> で次に指数部は127、えー、すなわち指数部のビットはすべて1としますで最後に符号ですね これは、符号は0か1のどちらかを入れてもよいことにしまして、このノットナンバーを表すときには、符号の値には無関係ということにします。 で以上が、この、ノットナンバー b 比数の規約なんですけれども、大体、まあ、他にも細かい規約はいくつかありますが、その、大まかな部分ですね、この規約の大まかな部分は、以上のような形になっておりまして、でこのような形で、こう、浮動小数を表現する。あとは、この、規約を用いる計算機、CPU に対しては、このような形で、こう、いろいろな演算を こう正確に処こですのでこう皆さんがその日頃使っている携帯電話ですとかそれからまあパソコンもそうですけれどもそういったこの共算機を用いたデバイスには大抵この IEEE754 リリの浮動小数点が使われているということでまあ まあ、あの日々使っているということをこう認識してもらえばというふうに思います。で、この IEEE754 の規格なんですけれども、あの現在ではですね、先ほど述べましたように単精度、今紹介しました単精度の規格の他に倍精度という規格もありまして、まあ、いろんな場面ではこの多分倍精度の方がより広く用いられている場合もあります。例えば数値計算の分野などでは、倍精度が現在は ちょっと、ここの授業では時間の都合もありますので、倍精度の説明は省略させていただきますが、僕の講義ノートには倍精度の企画も書きました。で、こ の, この授業終わりましたら、あのま、だ次回の授業ぐらいまでには、この講義ノートをスキャンしてアップロードしておきますので、興味のある人は参照してください。あと、ついでに連絡ですけれども、先 週, 先週と先週のこの授業の 録画と、それから講義ノートの方も、僕の授業のサポートページの方に上げておきましたので、まあ、復習などに役立ってもらえればというふうに思います。でここまで何か質問などありますかそれでは、まあ、あの、駆動小数点の話をしてき、ま、たんですけれども、そ まあ、避けて通れない、不動小数点を説明する上で避けて通れない話に誤差の話がありますので、まあ、今日はちょっと残り時間が少なくなってきましたが、とりあえず残りの時間で、あとは、まあ、続きは次回ということで、その駆動小数点演算におけるその誤差の話をしたいと思います。 で、まず、最初に強調しておきたいのは、不動小数演算、動小数点で実数を表現しようとすると、多くの場合、誤差が発生するということです。でなぜかというと、まあ、今までその不動小数点の、まあ、定義ですとか規格を見て皆さんお気づきだと思いますけれども、え結局、その実数を、まあ、有限桁の数で近似することになりますので、まあ、その有限桁の範囲内で、 表現できるような有理数などであれば、まあ不動小数でも誤差が生成表現できるわけですけれども、まあ、大抵の場合はそうなるとは限らないということに注意してください。でえ、さらにそういったその誤差を持つようなその不動小数に関してこう演算を行いますと、またそこでこう演算によって新たな誤差が発生することもありえます。で、それがどんどんとどんどん積み重なりますと。 実は、実際にこう計算していたデータに意味がなくなったりとかですね、そういったことが起きる場合もありますので、それは、あの、駆動小数を扱って、いろいろな計算をする場合には皆さんに注意が必要です。そういう意味を込めまして、ここではその駆動小数演算でどういう誤差が起こるか、起こり得るか、それからどういう点に注意しなければならないかということについて、簡単に紹介いたします。 駆動所数演算における誤差は大きく分けて3種類ありまして、で1つ目が丸目誤差と呼ばれるもので、2つ目が桁落ち誤差、3つ目が情報落ちと呼ばれる誤差があります。でここではまず最初にこの丸目誤差から説明していきます。 一応、不動小数演算には、丸めという操作があります。英語で言うと、ランディングと言います。ですので、この丸めの際に行う、あの生じる誤差ですので、ランディングエラーというふうに呼ばれています。<笑>まあ例えば、その例なんですけれども、π。まあ、これ皆さんよくご存知の円周率ですが、これを、 不動小数で禁止しましょうということを考えまして例えば今仮数部1 0 c 1 2 3四5桁でこの円周率を禁止することを考えますと まあ、3.1415、まあ、次にの桁として9が来るんですけれども大体いいこういう場合になりますとその計算機がよく行うのは表現可能な一番下の桁のさらに一桁下で死者五入ですね死者五入といったようなことをまあ行いますこれを一般には丸めと呼びましてそうしますとこの場合ですと 例えば丸めの方法として四捨五入を用いますと、ここをまあ6にすらですね。そうすると、その分、この丸めた分の誤差が現れます。あ発生します。でこれを丸め誤差と言います。で、この丸めの操作については、その計算機の内部にガード桁という こういう特別な桁を用いて丸めを行います。 まあ、英語だとガードディジットって言いますけれども、まあ、実際に我々が今使っている計算機のほとんどは二進法ですので、まあ、このディジットというのは事実上ビットとも言えるわけですね。ですガードディジットとかガードビットという呼び方をしますが、これを設けて丸めを行います。 まずこれが丸目誤差の説明ですね。ここまでいいですか。じゃあ次にその桁落ち誤差について説明します。 えっと、桁落ちとはこのはこういう字を書きまして、まあ、数値の桁が落ちると書きますねで。英語ですとこれはキャンセレーションと呼ばれまして、キャンセレーションエラーと呼ばれるものです。でこれもちょっとした例題で説明したいと思いますが、 今その過数部が10進9桁で正規化されている不動小数2つをの不動小数をの引き算を考えたいと思います。1つはこういう数ですね。1.23456789×10 の0乗と。 こういう数です。1.2345 までは上の数と一緒ですけれども、その下の桁は全部0というような数。上の数から下の数を引くことを考えましょう。で、今回の説明では、その浮動小数演算の その加減乗況に関しては詳しく説明しませんでしたけれども先ほど正規化した表現を考えるって話をしましたので特にその加減算について注意しなければならないのはその正規化した表現を一旦小数点を揃えるという操作が必要ですそこに気をつけてください今回の例ではたまたま2つの数ともその仮数部のその仮数部の に対してその小数点の位置が揃っていますので、まあ、このような形でその正規化したものをそのまま形を使って計算ができますが実際に引き算をするとどうなるかっていうとこの仮数部の上の5桁が全部0になってなくなるわけですね で, で引かれる方の数のこの桁が残ると。 まあ、こういう形で、まず引き算が行われます。で、次に、この引き算した結果に対して行うのは、この正規化をしなければならないわけですね。この積算の結果に対して正規化を行うとどうなるかっていうと、これ、整数の桁が非0になるようにしますので、この桁にあります6は、この整数の1の桁に持ってきます。 6789となりますけれどもこの下の桁がないですので10のマイナス5乗となります。で今日は時間になりましたのでじゃあ次回はこの桁落ち誤差の部分から。 えー、残りの部分を説明していきたいと思います。何か質問などありますでしょうか ？1 局はこれで終わりにします。お疲れ様でした。